それでは今回、今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。前回は、拡、え、張、っと、ゆクくりとのご情報の応用例としまして、えっと、連分数、有律の連分数展開、それから無理数の連分数近似の話題を扱いました。で今日は、えっと、中国女用定理 の, あの話題ですね。これも拡張ゆクくりとご情報の応用例なんですけれども、中国女用定理。 を扱いたいいたと思いますでテキストをお持ちの方は、えー、とセクション 4.8 ですので、63ページからご覧ください。でまず、えー、と今日 の, その問題からです、ね、見ていきたいと思います。あとまあ、中国常用定理、英語で言うと Chinese Reminder t h e r e m と言いますけれども、 ちょっとこの名前の由来などについてはあの、もう少し後になってからお話ししたいと思います。で、えっ、ー、と、もともとの問題はあの、ここにありますように、R をユークリット正域としまして、で、これについて、対してこの線形合同式というのを考えます。と N と A と B を R の元として、で、AX と B があーと N を法として合同であるという、 この式ですね。これ、ここの式をまあ線形合同式と言います。えー、と線形というのは、これ、X に関して一時 の, あの式ですので、そういう意味なんですけれども、でこれを、その X について解くというのが、その、まあ、もともとの線形合同式を解くという問題です。で、えー、この中国乗用定理のもで扱う問題は、これをあの連立にしたものでして、あの連立線形合同式と呼ばれる ものですでここでは、えっ、ー、と、以下のものを与えるんですけれども、まず、えっ、ー、と、N1 から Nk というのを R の弦としまして、で、これは、あの、互いに素とします。それから、あと、A1 から Ak を、まあ、R の弦とします。で、このときに、えっ、ー、と、ある A、R の弦 A を求めるっていうのが問題なんですけれども、どういう性質を満たす A かというと、 AI、NI を法として AI と合同であると。で別の言い方をすると、その NI で割った乗与が AI になると。そういう A を求めましょうというのが、あの問題、この中国乗与定理の問題であります。で、えっ、ー、とこれ、これが問題なんですけれども、実はこの中国乗与定理という名前が示すように、あのこの あの問題のよく知られた起源は中国にありましてであの孫子というあの数学者がそのこの問題について記述したことからあの孫子の女優定理とかあるいは中国ではあの中国あの孫子の定理とも呼ばれるそうですでちなみにえーと今の TA の知さんが中国の出身ですのであの中国女優定理は中国では何て呼ばれるんですかって聞いたらやっぱり中国女優定理と呼びますということでした。 あとはそのさっき言った孫子の定義ですね。で、それと、あと、あのこの、こういう問題が考え出された起源というのは、いくつか、その数学誌の本などに載っておりますけれども、まあ、例えば、その、えーと、当時のその暦に関する計算に用いられたというようなあの記載を見たことがありますし、あとは、その、別な起源で地産から聞いた話ですと、その、昔の中国で、その、えー、と平氏の数を、 数えるっていうのがあったんです、ね、そのあるところに呼び出した兵士の数を数えるのにその一人一人数えていったのではあの非常に、えー、と手間がかかるということで例えばあの、まあ、何列か列を大列を作らせると。で大列を作らせた上でしかもあの各対列の人数を数えていては まあ数えても並列処理はできるんですけれどもまあそれもまだ面倒だっていうので例えばそうですねえっ、ー、と1列にあの50人プラスアルファ人ぐらい の, あの人数を並ばせるとでえっ、ー、と1列ごとの人数はあとりあえずまあ50人強ということにしておいてただしその列ごとにそのはみ出てる人数が異なっているような状況を考えるらしいですねそうするとえっ、ー、と はみ出ている人数を列ごとに数えていってそれで全体の兵士の数をあのと数えられるとそういう方法でそ の, あのあちょっと、まあ、若干そうですね問題設定が不正確かもしれませんけれども そ, そのような方法でその兵士の数を数えるように使われたという話もあるんだそうですはいえっとまあいずれあのこういう問題がそのまあ割と古くから しかもこういうアジアで考え出されてたということで、えっとまあ、今でも、まあ、この応用についてはまた別の機会にお話ししますけれどもこの計算数学のいろいろな場面で応用されております。ということであの今日は、まあ、この問題をまず解くっていうのをちょっとあの中心にあの、まあ、論じていきたいと思いますので。 えーとまあ、これをまず定理の形であの表してみました。で、えっ、ー、と、まあ、N1 から Nk と、それから A1 から Ak が、ま あ, あの、先ほどのような状況で与えられた、えー、ときに、次のことが成り立つっていうのがこの定理です。で、まず、とこのある a ですね、の R の弦 A が存在して、で、と先ほどあの言いました問題ですね、Ni で割った 常用が、AI、に等しくなるとそういう条件を満たす A が存在するというのが一つ目の主張です。で、えっと、もう一つの主張は、これ、あの、解の一位性に関することなんですけれども、えっと、もし、さらにですね、この A' という R の源も、この合同式の解であるとするならば、この最初に出てきた解 A と、それから新しい解 A' の 間, 間の関係というのは、えっと N ととして合同であるとでここで N というのは、ここで上で与えられたあの N1 から Nk の積なんですけれども、このまあ法ですね、線形合同式に与えられた法なんですけど、その線形合同式のまあ 法, を法の積を法としてまあ合同になるとで。言い方を変えると、そのこの解はですね、N を法としてまあ一時的に存在するということが言えます。というのを、まず今日はこれから説明しまして、で あの授業の後半では皆さんに実際に計算をやってもらおうというあの段取りになっております。ここまでいいでしょうか。で、そ の, そ の, その証明なんですけれども、とまずですね、とそのステップとしましては、えっと、次の性質を満たす、その R の源 E1 から Ek の, あの存在を示します。でえっと E1、から、EK、といいうううのはどういう を満たす原価という と,、えー、と i と j が1から k の間を動くときにこの Ej をですねこの、まあ、Ni で割った乗与を次々求めていくんですけれども、えー、と Nj で割った時だけあの余りが1で他の Ni で割った時には余り割り切るとそういう性質を持つのがこの Ej という数です。 こういう EJ が存在するということを示します。これが証明のステップですね。で、これが言えると、そのなぜ、これが言ると、その定理の結論にどうやって導けるかっていうと、今の性質を満たす E1 から EK が求められますと、実はこの A、求めたい解 A というのは、その、 与えられた合同式の乗与ですね。乗与の AI に、えー、と EI をかけたものを順に加えていけばよいと。と、まああの、ちょっと、また、あの、計算で後でやりますけれども、このように、A を解をですね、A を作ることができるっていうんですね。そうすると、この A というのが実は、えー、と与えられたあの線形合同式の解になると。 ということは実際にこう割り算をしてみれば、あのそれが分かるというわけです。でここまでですかねえ。ですので、とりあえず、あのまず我々の目標は、あのこういう性質を満たす E1 から、えー、と Ek を求めましょうというものです。じゃあ実際に、えー、その、うん、と Ej がです、ね、存在とその構成法を説明します。でここに、その、 各種ユークリットのご情報が登場します。で、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、N をですね、あの、先ほどと同じように、えっ、ー、と、法の N1 から Nk の積と置きます。で、それからと、あの、Ni、スターというのを、えー、こういうふうに置きます。えっ、ー、と、あ、すみません、これは、あ、間違ってんだ。えっ、ー、と、これ N、 オーバーバ Ni ですね分母は ni ですので直しておいてください。えー、ni スタートして、この n を ni で割った弦、あのー、ですね。これを用意します、えーと。ちなみにここでの誤りはここだけで、その次の等式、その次の式は合ってますね。ですから、方、えー、の積で、えー、と ni だけを除いたものですね。 それをあの ni スタートと置きます。で、えー、とそうしますとあの、n1 から nk というのはあの与えられた法なんですけれども、これは互いに素っていうことを仮定しておりますので、えー、と ni と ni スタートというのもあの互いに素となります。えー、というのはよろしいでしょうか。えー、と ni と Ni に対して ni スターというのはこういう積なんですけれども Ni を因子に含まずかつ他の因子はすべて ni と互いにそうですからその積も互いにそうであるということで Ni と ni スターは互いにそうだということに注意してください。で、そうなりますとあの互いにそうときますと皆さん分かっている人はピンとくると思うんですけれども ここでその ni を法とする ni スターの逆減が計算できますあ。存在します。で、しかもこれを、は、あの、これまでの授業でやりましたように、各種有機率のご助法で計算できるわけですね。で、この ni スターの逆減を ti というふうに置きます。そうすると ti は、今の定義からですね、ni スターと積を取って、 取ると、まあ、ni を法として1と合同であるということになるわけですね。で、でそこで、この e の i ですね、e の i というのを、うんとこの、えー、と ni の逆弦 と,、えー、と ti の, の積というふうに置きます。こうしますと、えー、と実は、えー、この ei というのは、あの先ほどの 星2つの式を満たすと。すなわち、ni で割ったときには乗与は1になるけれども、i 以外の nj で割る割と割り切れると。そういう性質を持つようになります。まず、これでその ei の えー、と存在もし、およびその計算法が示されましたが、ここまででしょうか。はい。えー、とじゃあ、もう一つですねあの、もう一つの主張は、N を法として、N、解が一位的に存在するということでしたので、それをあのやっておきますと、えっ、ー、と、まあ A、A プライムですね、N' のプライムを、その、与えられた線形合同式の別の解とすると、その、 まず i な1から k に対してまず次の合同式が成り立ちます。これはもちろんそうなんですけれども A と Ai が ni を法として A が ni 法として Ai に合同であるっていうのがもともとの解ですけれども A' もこの合同式の解ですので A' も ni を法として AI と合同になるということで、この合同式を書き換えると、これ NI っていうのが、あの、あ、ちょっとか、ここはまだこのステップですね。このステップだと、その、実は、えっ、ー、と、各 NI を法として A と A' も合同であるということが言えます。で、そのことを言い換えると、と2行目で、 そのこれは a マイナス a プライムが ni で割り切れるということを言っています。でこれがあの i が1から k について成り立つということで、えっと ni、n1 から nk が互いに素というのとこの性質を使いますと、実は a マイナス a プライムはこの方の n1 から nk の積でも割り切れるということがわかります。 まあ、ここはちょっとあのやや自明でないとこだと思いますのでちょっと皆さん各自考えてみてください。でこの性質をその合同式で書き換えますとすなわちえーと A と A' は N を法としてあの合同ですと、まあ、そういうことが言えるわけです。ということでえとこのようにしてそのあの N を法としてその解明がですね1位に存在するということも言えます。 はい、いいですかね。えっ、ー、とまあ、あのそうい言ってもですね、多分あの定理の証明を聞いてもあの、眠くなる場合がもう結構あるかと思いますので、まあ、やっぱり、あの定理をこう学ぶには、手を動かすのも一つの効果があると思いますので、とりあえずあの、例題を1台、1問ですね、解いてみたいと思います。 で、えっ、ー、と、この問題はですね、えっ、ー、と、まだ皆さんに紙の形では配布しておりませんけれども、えっ、ー、と、テキストの、あのー、三章にあります、えっ、ー、と、問題 3.59 という問題を一部変えたものです。で、そんで、あの、テキスト全体のファイルは、あの、学ばにありますので、まあ、興味のある人は、あの、持っていってください。もしくは、あの、坂井先生のホームページにも置かれていると思います。で、 えー、と問題はですね、えー、こういうものなんですけれども、A があっと5で割った乗与が2で、6で割った乗与が3 で, で、7で割った乗与が5を満たす整数 A で、比、ま、較、あ、かつ最初のものを求めなさいと。オリジナルの問題はですね、えー、満たす整数 A を求めなさいということで終わってるんですが、あの先ほどもあの説明しました通り、 この線形合同式の解は、法の積を法としてたくさん存在しますので、この場合ですと、法が5と6と7ですから、その積っていうと210ですので、210を法としてたくさん存在しますので、とりあえここではその線形合同式の解の中で、皮膚かつ最初のものを求めなさいと。これで1に求めてもらうようにしております。 で、えっと、やり方を見ますと、先ほどの定理において、まあ、あの、今回は法があ、3つの線形合同式、あ、三つ の, あの合同式が成い立つ線形合同式ですので、えっと、N1 が5と N2 が6と N3 が7と。それから A1 が2で、A2 が3で、A3 が5だと。いうことで、まあ、これに対して、その、先ほど定理で述べました方法で E1、E2、E3 を求めて、で、あと、その、 まあ、合同式の解の中で0以上210未満の値を持つ解を求めるというのが、この問題を解く上でのタスクとなります。で、えー、それでは、また今度は E1 からですね、順番に計算に入っていきますけれどもまあ E1 を計算するのにあたって必要なものは、まず、法の N1 ですね。それから、あと、 えっ、ー、と、法の積を N1 で割ったものを N1 スターと置きましたので、えっ、ー、と、これが必要です。で N1 スターは、えっ、ー、と、210を5で割って42と出てきます。で、これによって、その、えっ、ー、と、先ほどの定理からですね、N1 イコール5を、あのー、法とする N1 スター42の逆元を、あの、各種行域とご情報で求めるということになります。で、これは、あのー、今まで、えっ、ー、と、この授業で、 何回かやりましたように、学習育成のご情報を、こう、ズンズンズンと計算していくわけですね。で、一応、詳しい計算過程は今日の配布資料にありますので、後で、あの、皆さん実際に演習の時に見ていただきたいと思うんですけれども、こうやって計算しますと、最終的に、えっ、ー、と、42、えっ、ー、と、5法とした42の逆減がマイナス2というふうに計算されます。で、ここでは、その、 逆言をあの正の数の形で直しておきますと、えー、とマイナス2と合同、合法として合同な言が3ですので、えー、とこの3が逆言だということで E1 はこの3に42をかけて、まあ、126というふうにしておきます。で、えー、と次があの E2 の計算なんですけれども、 これも同じように、えっ、ー、と、項の N2 と、それから、えっ、ー、と、項の積を N2 で割った値35ですね。で、これで、えっ、ー、と、6を法とする35の逆元を、えっ、ー、と、各種ゆっくとご助法で、ま、求めます。で、これも、あの、各種ゆとご助法で、あの、計算を行いますと、えっ、ー、と、この場合は、うんと、マイナス1がですね、この、 6を法として35の逆減になります。というふうに出てきます。で、えっと、これもやはりその逆減を、あの精度の数の形に直しておきますと、えー、っと、あ、これ、ここも、ここも、もしかしたら、これは後々の計算結果に影響しているかもしれませんが、ちょっと先を見てみましょう。はい とで今度は E3 なんですが今度はその3番目の方である7とそれから方、えー、の積を3で 割, 7で割ったかですね210あ30か30の使ってですね、えー、と7を法とする30の逆円を、うん、各種行方とご情報で求めます、えー、そうしますとまあずっと計算していきまして えー、とこのとの逆にがマイナス3というふうに求まりますので、で、えー、とこれもやはり7を法として、あの正の形で直しておきますと、あの4になるわけですね。で、それで、えー、と E3 はあーと4に30をかけて120になるということです。えっ、ー、と、それでですね、えっ、ー、と、 一応、の A の値を計算しまして、まあ、一応ちょっと公式通りに計算するとですね、えーとまあ、あの先ほどのようにその、えー、と E1、E2、E3 が見つかりましたので、えー、とそれに対して、あ と, A1 と E1 の積、A2 と E2 の積、A3 と E3 の積を えー、と求めていくとあの、こういう結果になるということなんですが、えー、っとどうも、さっきパッと見た感じ、あのどっかで計算ミスを し, しているような気がしたので、あのー、皆さん、もしあの誤りがあったら、またあの指摘ご指摘ください、えーと。指摘の度合いに応じて、あのー 点数をレポートの点数を上げる場合があります。えー、ここまで、えー、と質問ありますでしょうか。はい。えー、ということで、あそうか、えーと。あと剣山をやってますね。剣山は、えー、一応。 えー、と問題は、題は満たしているようには見えるんですけれども、ちょっとまたあの後でチェックしておきます。ということで、ちょっと今日はあの時間が早いですけれども、あの時間が早いということは、あのもしかすると、今日のレポート課題は若干あの時間がかかるかもしれないということを見越しておりますので、えー、と少し早めに終えたいと思います。えー、と今日はですね、あのまず中国女優定理と。 の説明と紹介それから、あと中国中央定理 の, その各種くりとご情報を用いたあの解法について説明いたしました。えー、ということで、あの次回 の, あの授業では、有理数の再構成、テキストセクション 4.12 なんですが、まあ、そこについて扱う予定です、えー。ここまで何か質問ございますでしょうか それでは、あの一旦講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。